錠剤の神殿来ました破滅かな機械機かな、なぜなんだまだ開始して時間経ってないのに3人になっちゃった。 ス人少ないんだから早く、一台付け切らなきゃ。誰も見つかってないのかなこれは順調心音するな。 何しまったばれたやられちゃったごめんひかがなくてよかったキングそんなところに隠れてたのかどこに行くんだよ俺は下だよ 気づいてくれたカニバル戻ってくるかなキングありがとうやっぱり戻ってきたこれはまずい。 なんとか助けやすいところまで逃げなきゃ、うん、うわ見てなかったストライク終わっちゃったけど警戒してくれてる これで少しでも他の仲間が発電機を回してくれてれば40秒もロッカー前で待っててくれたのはでかいぞ。 す, すぎるあの40秒が効いてるねありがとうキング今度はストライク時間内に倒れよう ラストだから抱え上げてくれた発電機残り1個だし板全部倒しちゃおうクエンティン俺のことを助けてくれたのか クエンンごめんなー先に逃げ道のゲート開けるか閉まった仲間が追われてる。 クエンティンをすぐ救助しようここから逃げてとりあえずゲートの準備して助けよう よし、今から行くぞ。心音するけど、半分過ぎる前に助けたい。俺とお前どっちかは逃げよう。俺だー。 見失ってくれた鍵出れば安全に逃げれそうなんだけどな救急車とかーまずいぞ俺だけだゲートキャンプしてるもう一つのゲート行こう 良かった、寸止めだ。ギリギリ間に合った。